次に、不動小数演算における丸目誤差について説明しておきます。ここで言う丸目とは、まあ、英語で言いますと、ラウンディングですとか、ラウンドオフと呼ばれますけれども、えー、と与えられた真の値 x を有限桁の数、不動小数ですね、この場合は、x' で近似することを指します。そして、その丸目誤差は、この時数を 不動小数に丸める際に生じる誤差とことを言います。ここで、先ほど絶対誤差と相対誤差の話が出ましたので、もう一度復習しておきますと、X を真の値でえと X、X プライムを、その X をまあこの場合ですと、不動小数演算に での丸めで近 似, した近似値としますでこの時に、絶対誤差は x'-x の絶対値であったのに対して、相対誤差はえと x'、絶対誤差 の, その x の大きさに対する相対的な誤差の値であったことを思い出してください。 えー、ここで、その不動小数演算における、そのマシンイプシロンという値について説明しておきます。えー、このマシンイプシロンという値、えっ、ー、と、表記法は、えっと、イプシロンと、その、添え字のように、この、大文字の M を重ねて表す値ですけれども、えっ、ー、と、これは、その、不動小数演算の その表記に対してその与えられる数でしてでその与えられたその不動小数の体系がそのどの程度その与えられた実数を精度よく近似できるかということを表す指標の一つですで。具体的なこのマシンイピシロの定義はその非ロの不動小数 の, その丸目誤差の相対誤差の最大値を指します。 もう少しきちっとした式で表しますと、0でない x を真の実数の値としまして、x' これも0でない値なんですが、これをその与えられた不動小数の体系の中で不動小数に丸めた値とします。そして、large f の min というのを その、非ゼロの不動小数の絶対値の最小値、すなわち、その不動小数体系で表される絶対値の最小値、それから、Large F の Max というのを、えっ、ー、と、非ロの不動小数の絶対値の最大値、その与えられた不動小数の体系で表現できる、うーんと絶対値最大の不動小数とします。で、えっ、ー、と、この時に、このマシンイプション、イプション M というのは、この えー、と真の値、次、えー、数がですね、この fmin と fmax の、えー、と間で、えー、この x に対して、その x を近似した x' ですね、この不動小数 x' の相対誤差の最大値をもって定義されます。で、このマシンイプシロンですけれども、まあ、x イコール1と置きますと、 その与えられた不動小数の体系で、その1プラスイプシロンが、えー、と1に等しくならないような、えっ、ー、と、正の数イプシロンの最小値と定めることもできます。えー、次に、えっ、ー、と、IEEE754 不動小数規格について紹介します。えっ、ー、と、これは 現在多くの計算機で採用されている不動小数の事実上の標準規格です。1985年に最初の規格が制定されまして、その後何度かの改定を経て、現在の規格は2008年に制定されています。この規格は2進数、それから10進数と、 を扱っておりまして、でいくつかの制度別に複数の規格からなっています。でこれらの中でそのまあパソコンなどでその最も広く用いられているのはその二進数の倍精度と呼ばれている規格です。えここに IEEE 754の浮動小数規格のうちと。 倍精度、二進数の倍精度の規格を、えー、紹介します。えー、この倍精度、二進数倍精度の規格では、えー、と64ビットの二進数を使って、えー、一つの浮動小数を定義します。でえーとまあ、これまで何度か見られ、図で見てきましたように、えー、今回はそのメモリの箱が、えー、と64個並んで、まあ、64ビットの ここに指数が並んでいるのをまあ見てください。で、と一番えと左側の桁ビットがまあ S と書かれております。ここがあの符号ビットです。で、次に符号ビットの右側にえと指数部を表す指数ビットが11ビット並んでいます。えそれぞれえと左側から E の10、E の9で最後 一番右側が e の0とい う, う名前が付けられています。そして、えー、と残りの右側の桁はすべてカスビットなんですけれども、えー、とこれは実は、えーとまあ、メモリ上には、えー、と52ビット分、えー、m の1から m の52まで の, あのビットが並んでおりますが、えー、先ほどの不等小数の正規化を用いまして、 えー、と整数部は必ずこう1と置くというルールがありましたので、えー、とこの整数部の1に相当する暗黙の仮数ビットを含めて、えー、と合計53ビットで仮数部を表現しますですので、えっとまあ、このスライドにもありますけれども、えー、と整数部の桁 M0=1 イコールという桁は実際にはこのメモリ上には現れてきませんでこのような えっ、ー、と、各ビットの使い方をもって、えっ、ー、と、先ほどのルールに従って、この不動小数 V というのを表現します。で、えっ、ー、と、ここで、えー、と、まあ、スモール V の定義、それから、ラージ M の定義は、このスライドにありまして、それから、えっ、ー、と、指数部、えっ、ー、と、E の定義は、えっ、ー、と、まあ、マイナス、えっ、ー、と、結果的に、 えっ、ー、とマイナス1022以上1022以下の整数を取ることになります。えー、ここまでがあの不動小数に関する、えー、説明でした。で、えー、テキストにはえっと第 2.1.3 節に、えー、自然数の表記法の一つとしてえっ、ー、とグレイコードが紹介されています。 えーとまあ、あのこの授業では詳しい説明は省略しますけれども数学的に興味深い性質ですとか、えー、と知恵 の, あの一つである九連管の解放との関連など興味深い点もあるようですので興味のある人は調べてみてください。さらにテキストの方には第 2.1.4 節に その整数の表記法として、えー、とマイナス二進表記というのも、えー、説明されておりますけれどもこの授業では説明を省略します、えー、今回の授業のまとめです今回はまず、えー、と二進数それから符号付き整数の表現方法で特に2、えー、の歩数による符号付き整数の表現について説明しました それから、実数を有限桁の数で近似することと、それから不動小数のアイデアについて説明しました。その中で、絶対誤差と相対誤差について説明をいたしました。そして、不動小数演算における丸目誤差と、それからマシンイプシロンの概念について紹介しました。最後に、 不動小数規格で現在広 く, 広く用いられている規格として IEEE の不動小数規格について紹介しました次回の授業の内容ですが多精度整数の表記と加算について紹介したいと思いますテキストでは第 2.1.5 節を中心に扱います